皆さんこんこにちは203です今日はスラムレッド E タップのリアディレイラーの調整の仕方を動画にしますこちらがリアディレイラーなんですけどもこの2つのネジでディレイラーのリミットを設定することができますこちらがローリミットのネジになっていましてこちらがハイリミットのネジになっています 2.5mm の六角レンチで回していきます今写ってるののがロー側の リミットのネジにになってますので実際にギアを一番ローまでいくとそれ以上内側に落ちないようにここでリミットがかかるようになっていますこれはネジで調整することができますちょっと実際にネジで動かしてみましょうこうすることでリミットを変えることができますこちらがハイ側のリミットのネジになっています 今ギアがローに入ってますんで一番重いギアまで動かしていきますこちらがリミッターの板になってますんでこれが動いていくのが分かると思いますスラムレッド E タップのリアディレイラーの微調整なんですけども、えー、レバーの方で行います シフトレバーのボタンのところの裏に機能ボタンっていうのが実はありましてその機能ボタンを押しながら同時にシフターパドルを押していくことによって微調整をすることができますこちらのボタンが機能ボタンになりますシフトを変えるパドルの裏についています右のパドルを押すと外側に左のパドルを押すと内側にリアディレイラーが細かく動いていきます 1回押すことに0 2 5ミリ動くことになってますのでちょっと見た目ではなかなか分かりにくいんですけども本当に細かな微調整をすることができます実際はクランクを回しながらチェーンのガチャガチャ音がなくなるところまでボタンを押していけばいいところに調整できると思いますでは実際今からやってみます ちなみにですが E タップのバッテリー残量の確認なんですけどもシフトを行うと LED が点灯します LED の色は残りの乗車時間を示していて緑色で点灯すると15時間から60時間赤点灯だと6時間から15時間赤点滅だと6時間で電池が切れるという表示になってます実際やってみましょう で今言ったのが、えー、リアのディレイラーの、えー、バッテリー残量の話でフロントだと緑テントで22時間から90時間赤テントで9時間から22時間赤点滅で9時間となっていますシフターの方は、えー、緑テントで6から24ヶ月赤テントで1から6ヶ月赤点滅で1ヶ月となっています いかがでしたでしょうか。がででししたょう今回はスラムレッド E タップのディレイラーの調整の仕方を動画にしましたもし役に立ったと思ったらチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた